ワーカー踊りなさいを主催しておりますおみがやさこい会わきあいあいと申します歓迎の気持ちを込めてトップパッターを務めさせていただきます一生懸命演舞しますのでご声援よろしくお願いしま す, しおしますトリーの朱色と霧の門に身を包み気高く麗しく祈りを込めて カトリジングという大きな手前マに臨んでおります。それでは参ります。バキアイアイ2019千年祈り歌 You e e t do it. 「羽鳥の家巻は」 you <laughs> あー<音楽> 来月4月7日。